こんにちは、ブロードです。今日はですね、一泊二日を手ぶらで旅行してきました。プラス、仕事もしてきましたっていう話をしていきます。僕が実際に使ったアイテムと、どうやって手ぶらで仕事をしてきたのか、その詳細をまとめていこうと思います。実際皆さん、手ぶらで旅行したいなとか、手ぶらで仕事したいなと思うことありませんか僕も結構そういうふうに思っていて、どうやったら手ぶらで行けるのかなとか、通勤とかも手ぶらで行けたらいいのになっていうふうに思い始めてから、ものをミニマルにするようにしていきました。 で実際今回あの手ぶらで仕事をして手ぶらで旅行をしてきたのでその手ぶらで持っていったアイテムとプラスどういう風に仕事をしていったのかって話をせきららにお話ししていきます僕のチャンネルではこうしたミニマルなアイテムの紹介だとかあとはコスパ生活あとは手ぶらで仕事をする方法についてせきららにまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はあの手ぶらで仕事をするアイテムの話なんですが 先日こんなツイートをしましまた。手ぶらで仕事する手ぶらで旅行したアイテムリストという形でアイテムを一挙にまとめて出るんですけれども1番目がスマホ2番目がクレーカー1枚で3番目が2週間洗わなくていい T シャツだとかあとは4番目に 99% 抗菌洗わなくていい靴下だとかインナーワイヤレスイヤホンとスマホの充電ケーブルという形でこういう形で僕は1泊2日を ミニマルにアイテムを整えていきましたという投稿をしたんですけどもそこはそこそこ高評価をいただいてやっぱりミニマルに移動したいなっていう人もいらっしゃるのかなということで今日はそのアイテムをよりセキュラーにまとめていこうと思いますで実際何をしたのかというと前回東京でトークイベントをしてきましたこれ何かっていうと旅っぽというあの旅の総合サイトがあるんですけど多分おそらく日本で一番大きいんじゃないかなと 日本で一番知名度があるんじゃないかなというサイトなんですけれどもそこであの手ぶらで仕事をしてますっていうようなあの手ぶらで仕事をしてますミニマリストっていう形でトークイベントに出させていただきましたその時に実際手ぶらで仕事をしてますっていうのを体現するために手ぶらで行って手ぶらでプレゼンをしてきましたその時に着たのがジャケットにでジョガーパンツにジョガーパンツのポケットの中にインナーだとかスマホのケーブルだとかを入れて行ったという感じです で僕自身もいろいろと仕事をしてるんですけれども手ぶらでほぼほぼ仕事が完結するようにプラススマホで仕事が完結するようなことばっかりをやっています例えばこの YouTube だとかの撮影もスマホでやってますし編集もスマホでやってますとでデザインのちょっとした話だとかも Canva っていうアプリを使ったりだとかもうアプリを使いこなしてスマホで手ぶらで仕事をしてるというような感じなんですけれどももうね今でこそちょっと 早いいなっていうのがあるんですが2020年はススマホででで仕仕事事をすするるのがよりりタンダードになってくるかなっってててくかいいう感じで僕は先取りで仕事をしていますパソコンで仕事をするっていうのが一時期流行ったんですけどもその数年前5年前だとかで考えるとパソコンで仕事をするとかって結構ありえないことだったかなっていうふうに思うんですよねそれと同じように今後2020年以降スマホで仕事をするっていうのが一般的になるのかなということを見越して今は先取りして仕事をしてるっていう感じです で実際どんな仕事をしているかというと例えば YouTube の発信だとか例えばトークイベント出たりだとかあとはブログの更新だとか執筆だとかもスマホの音声入力を使ってまずは音声入力でしてでその次に修正を手でフリッカー入力してでその後にブログの投稿をフリーランスの人に外注をしたりだとかあとはお願いしてる人に執筆しましたと投稿してくださいねっていう風にお願いしたりだとかっていう風に分業して 仕事をし て, るっているう感じです、えー、僕個人としては会社を経営してまして会社でそれを運用してるとでただ一人 の, あの代表取締役だけの会社を作っていてフリーランスに、えー、外注をして全外注をして仕事を契約してやってるっていう感じですで実際手ぶらで一泊二日したあの経験談なんですけれども全然いけちゃうんですよね全然いけちゃいますで僕が持ってるアイテムスマホは、えー、iPhone の 11Pro を使っています iPhone の 11Pro を何で使ってるかっていうと一番ハイスペックで一番最新ですよね iPhone の中ではその中で、えー、iPhone を使ってるとで今回、えー、プレゼンだったので iPhone から HDMI に接続するケーブルを持っていきました、えー F、iPhone でプレゼントするのもいいんですけれども僕はもうちょっとねあの準備してよく しておけけばよかったんですけども Android を使って、えー、いつもプレゼンをしてるので Android につながるケーブルを持っていきましたなので僕は2台持ってますでもう一つ持ってる理由としては iPhone が充電がちょっとね1日で持たない場合があるじゃないですかよくあるのでそれを、えー、充電バッテリーとしてアンドロイドを使うために Android も持ち歩いてるって感じですなので今回持ち歩いたのはスマホ iPhone と Android と2つ持っていたっていう感じです えー、正直ね n d r o i d いらなかったんですけども、えー、ね事前にね、あのー、トークイベントの会場で必要な機材を聞いておけばよかったかなっていう感じでまあとりあえず持ってったという感じですで2番目、えー、クレイーカーの話なんですけどもクレーカー1枚だけ持ってきましたこれは何かというと、あのー、会社の法人カードです、えー、会社の会計があるので会社の会計と個人の会計は分けないといけないんですよね 分けけなくてもいいんですけど僕の会計では分 け, ない分けた方がいいという判断がありまして、えー、法人の口座はクレジットカードでやっるとそういった意味でクレカを持ってるんですけどもクレカを持ち歩くためにあのスマホの裏に、えー、のパッケージちょっとしたカードケースが入ってるのでそれに1枚入れて持ち歩いてるって感じですなのでスマホは持ってるんですけども財布は持ってません、えー、プラス、えー、次何かっていうと2週間洗らなくていい T シャツを、えー、持ってますこれ、あのー 99% 抗菌ででっていうなな形なんですけれども実際どうなのかっていうのを今実験中です今2週間履いて臭いが残るのか残らないのか気持ち悪いのか悪くないのかっていうのを今実験中で今度は動画を作ろうと思っていますそういった意味で2週間洗わなくていい T シャツを実験できながら持ってったとで今回の1泊2日の旅なんで正直2日間であれば全然全然その T シャツで行っちゃうのかなっていう感じで実際着てきました でその時持ってったのがあのエブリィというあの T シャツなんですけども2週間洗わなくていいのかどうか今後ねそれをちょっとねやっぱり気持ち的にあの着替えたいなっていう思いが募るのでそういった意味で自分がねおすすめできるアイテムをゲットしてからもう大々的に、えー、公表しようかなっていう感じで今実験中ですっていうので3番目4番目あの靴下と T シャツを今実験してます えー、インナーはちょっと着替えたいなっていうのがあるんで自分でポケットに忍ばせて持っていきましたなんであの手ぶらで行ったんですけどもポケットの中にインナーを持ってたという感じですで次5番目なんですけどワイヤレスイヤホンワイヤレスイヤホンは何を使ってるかっていうと a i r AirPods Pro 使ってますこれですね AirPods Pro これ結構いろんな人が紹介してるんですけどもこれを使ってますノイズキャンセリングがすごくやっぱ充実してるので飛行機の中でも すぐつけてで音をシャットダウンしシャットアウトして寝れるっていうような状況を作ってるとでプラス今回東京に行った時にハフというサービスを使ってドミトリーに泊まりましたドミトリーの場合やっぱり横の人がいびきがうるさかったりすることがあるじゃないですかそれが本当に嫌なんでなんでドミトリーに泊まったのかっていうのがあるんですけどもまあそのクラウドファンディングで支援したことがきっかけであのチケットが余ってたので今回はそれを使って泊まることにしました幸いねその いききかかくくようななな人ががったたのででですごく快適に寝ることができましたなんでまあ イ, ヤイヤホンをつけながらノイキャンして寝るっていうのもできますしプラス音楽を聴いて動画編集だとかも遅延しないでスマホで接続して仕事ができるので AirPods Pro おすすめですプラス6番目のスマホの充電ケーブルなんですけども先ほども紹介した iPhone と Android をつないで実際にその iPhone を えー、充電が必要な時にアンドロイドを使ってアンドロイドから充電するアンドロイドから iPhone を充電するというために、えー、ケーブルを持っていきましたこれを使えば1泊2日あれば全然いけちゃうのでそういった意味でバッテリーとしてアンドロイドを持ち歩くっていうのもポイントの一つです というわけでですね僕が1泊2日で手ぶらで旅をした時のアイテムを紹介していきました、えー、皆さんに今度ね紹介するために洗わなくていい T シャツだとか洗わなくていい靴下今実験中なのでそれを今後紹介していければなというふうに思っているのとプラスやっぱりインナーはどうしてもね洗いたいという気持ちがあるので持ってきましたとでイヤホンとしてはイ c a ンのイヤホンを AirPods Pro で持っていってスマホの充電ケーブルは Android を使って、えー、バッテリーとして 持ってきましたよという話とスマホは2台持ってきましたという話でしたいかがだったでしょうか皆さんもどんな感じで手ぶらで旅行していますか今後、ね、やっぱり世界一周だとかも手ぶらで行こうかなというふうに思ってます2020年はそういった意味で手ぶらで生きるための方法アイテムをどんどんどんどん更新していってより面白いアイテムを使っていければなと思っています皆さんももしおすすめのスマホだとか おすすめのクレカ、おすすめの T シャツ靴下あればぜひぜひ教えていただければなというふうに思います今日はスマホで手ぶらで仕事しながら手ぶらで旅行する方法についてまとめていきましたいかがだったでしょうか、うん、いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますスマホやっぱいいですよね本当スマホで仕事する方法についても以前動画でまとめているのでもう実際にどんな仕事があるのかとか どうすればいいのかっていう風に迷っている方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、次の動画も見ていただければなという風に思います、えー。今日の動画見てくださってありがとうございます。本当にね、僕の動画ちょっと癖が強いんですけれども、最先端というか、より先を見た動画をどんどん作っていこうと思ってます。よかったら、見て見てください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。